なぜ、えー、サンフランシスコが GLBT の街なのかと言いますともともとサンフランシスコは軍軍艦が停泊すする軍港だったそう で, すで新しく、あのー、志願したり呼 び, 呼び出されたりした兵隊さんたちがサンフランシスコに集まり、まあ、それで心兵検査というのを受けその中で具体的なことはちょっと、あのー、分かりませんでしたけれども。 その検査の中で、まあ、当時の言葉を使えば「こいつはホモだ」と「バレると軍人になれない」って「バレてしまったからもう家にも帰れない」そういう人たちが多く住み着いたのでサンフランシスコはレズビアンの人たちよりもゲイの人たちが多く住み、まあ、ゲイタウンとして発展したというふうにあの聞きました。2年前の9月に主に主 あの撮ってきた写真ですでこれがあのカストロ通りカストロストリートを、えー、紹介する時には必ず出てくる劇場なんですけどまあこういうのを見ると あ, あのゲイタウンに来たなというふうなあの気分を味わいます ちょっと前 F1 に乗ってた人じゃないかと一瞬思いますけれども、まあ、これはえ別にそうではなかったようです。でこれね、ラピッド、HIV、テてテいうのであの簡単にテスト受け検査を受けられますよというのがこれ一箇所だけではなくてあのところどころにありましたのでやっぱりそういうことに対する意識をあの高める取り組みも行われていると言えます。これリーバイスと書いてありますがあの いくつか他にもなぜかと言いますとゲイタウン、まあ、もちろんサンフランシスコはゲイタウンという特徴だけを持っているわけではありませんがゲイタウンという、まあ、ある種の評判名声が高まることによって、えー、例えば私があの行きませんけれども東京へ行ってあのスカイツリーに登ってそこでスカイツリーのキーホルダーを買ってきた。 で嬉しいと言っってて家へ帰ってから自慢をするというの同じようにサンフランシスコへ行ってカストロ通りを歩いてカストロストリートを歩いてそこでリーバイスの革ジャンを買うスイジェネリの屏、えー、の入った革ジャンを買うで家帰って自慢するというような形の、えー、ツーリズムが割と盛んになっているそうです。つまり こういう衣料品店にとっても単にそこに店を出しているっていうだけではなくってこのカストロストリートに店を持っているっていうのがある種のステータスになりそうやってお客さんが集まってくれることによってあの自分たちも潤うわけだからというのであのこのリーバイスの方はえ今ちょっと降りてるみたいですけれどもあのの博物館の非常にに重要ななスポンサーになっているようです。まあ、これは地元の人のお店です。 でこれちょっとあの小さいんですけれどもここにですね575という数字がありますこれだけあの覚えておいていただいて「ヒューマン・ライツ・キャンペーン」というこれはちょっと左端切れてますけれどもこれがえっとイコールを表していますまあ平等を表しているマークでその内部に入りますとちょっとあの反射があってきついんですけれどもハーベイ・ミルクとスコット・スミスは開いたお店を開いた。 カメラストアを開いたカストロストリートの575番地に1973年にお店を開いたっていうのでまさにここなんですねあのスコット・スミスという人はあのハーベイ・ミルクどうも現地でハービーというらしいですけれども、まあ、日本語に従ってハーベイというふうに言いますハーベイ・ミルクとスコット・スミスあの映画をご覧になった方もあるかと思いますがが初めてあのカメラショップを開いた。 と こ, ろでこれがさまざまな選挙のキャンペーンの拠点にもなったところが今はヒューマン・ライツ・キャンペーンというあの NPO の事務所になっていてちょっとしたあのグッズなんかも売っています。でもこれはカストロ・ストリートの中にあるあの地下鉄の駅のホームのところです。 あのヒストリーミュージアムというふうにありますけれどもこのちゃんと地下鉄の中に博物館の大きな照明広告も出ていますこれですね、えー、ゲイ・レズビアン・バイセクシュアル・トランスジェンダーのヒストリーミュージアムこのというのでやっぱり地域の中にあの根付いたミュージアムだというふうに言っていいかと思います。 で先ほど少しご紹介をしましたミュージアムとは別にあの仲間たちから集めた資料送った仲間たちそれからあの寄贈してくれた仲間たちの資料を集めているのがここです。あのちょうどお休みの日だったので入れませんでしたけれどもあのこういうふうに GLBT ヒストリカル・ソサエティ y という看板を出して、ここであのー、定期的に集まって資料整理をしたり、補修をしたりという作業をやっていらっしゃるようです。あのー、もし歴史にあのー、海外の歴史、特に英語圏の歴史に興味をお持ちの方がいらしたら、ヒストリカルソサエティっていうのをどこかであのー、お聞きになったことがあるかもしれないですが、あのー、いわゆる歴史。家、 大学で歴史の講座を持って教えている人以外に歴史の興歴史に興味のある人が集まってサークル活動的にあるいはもうちょっと発展して NPO 的にあのいろいろな資料を集めそれについて研究ペーパーを書く論文を書くっていうようなことをやっているようですで。この場合にはあの GLBT に関する歴史を興味の対象とする人たちが集まってその資料整理資料というのは 先ほども申しましたように有名人のお宝だけではなくって別に有名人ではないけれどもあの10年前に亡くなったこの人の資料まだ未整理だからちょっとあのこれから整理していこうというようなことをなさっています。もう一度、カストロストトトロリートに戻りますがこれ の, あの白いバンが止まっているる水色ののポールの立っているところ 建物自体があの別にあってその中の一角を借りてミュージアムができていますこの建物のオーナーさんというのはやっぱりそういう活動に非常に理解のある方であの割と安めに貸してもらえているんだというようなお話でしたでその入り口にはグレイト・コレクションズ・フロム・ザ、えー・ GLBT ・ヒストリカル・ソサエティ・アーカイブズ GLBT の歴史協会の 持っているアーカイブズから素晴らしいコレクションをご紹介しますというのでいろいろな人たちの生きた証としてのアーカイブズそれは大量にあるわけですがただあのそれを並べるだけではなかなか展示になりませんので1つテーマを決これもまたあの鏡面仕上げといか鏡のようになっているのでちょっと。 取りにくかったんですけれども一番左にはというこれはプ レ, ゼンプレゼンテーションスポンサーで一番あのたくさんお金を落としてくれるスポンサーというので大きなロゴが入っていますが他にもさまざまなゴールドスポンサーそれからシルバースポンサーというふうにあの名前が続いていきます。でこうやって多分 こういう活動をしていた人たちが大事にとっていたあの集まりミーティングのポスターですとかフェスティバルのポスターというのはたくさん並べられています。ちょっっとミシャっぽいですけれどもこういううのもありますでこうやっていくつかあの展示した資料に合わせてこういう解説がところどころに付けてあります。 これはあの実際に「タイム」という雑誌で表紙になった人で初めてあのオープンに自らはあの自分はゲイであるということをオープンにしてかつ大体そういう時はこっそりと除隊するのが普通だったらしいんですけれども「私は兵士を続けたい」といった初めての人があの話題になりそれが「タイム」の表紙になって今そのこれ多分コピーだと思いますけれどもあの展示されています。 でまあ、こういうちょっとこれピンボケなのは若干動揺しながら撮影したからだと思いますけれどもなんかおもちゃもこれだけ集めて展示されるとちょっとビビるなという感じで、まあ、そういうのもあの堂々とあの展示されていましたここから先さらにもうちょっとあのエッチな写真も出ますけれどもちょっとご了承いただきたいと思いますこれはあのレズビアンのグループ の, あのポスターらしいですが えー、とちょっと詳しくはあまり聞いてないのでわかりませんがあのレズビアンでありかつ物が一対一の関係を非常に厳しく、えー、守る人たちのグループがあってその人たち の, あのポスターだそうです。とかまあこういう漫画なんかもあったりします。これはあのこれもやっぱり女性の女性のというかあのレズビアンのための雑誌の一つの挿絵だそうで。 うんこう男のためのものならわかるけどどうなのかなちょっと思いましたがあの詳しく聞くようがちょすいませんちょっとありませんでしたでこれはあのお店の看板ですどういうお店の看板かといいますとこれがバチェラー ズ, クーーズ・まあ、ーズクォーターというのがあのお店の名前でバスハウスあのバスハウスといいますのはレディー・ガガの 『バッドロマンスの』の、えー、ミュージックビデオを YouTube なんかでご覧になった方はそこがバスハウスがあの舞台になっているっていうのはあのお気づきかもしれないですが、まあ、いわゆるサウナでいいなと思った時にはその相手とアイコンタクトなどをして別室へ行く。 そういうい あ, ある種の発展場のような役割を果たしていたのが当時のバスハウスで男性の、まあ、基本的にゲイのためのものですけれどもあのそれがあの風俗場のというかさまざまな理由で あ, の、まあ、ある種の弾圧を受けて減っていたんだけれどもこういうのを残しておきたいというのであの 資, 料資料として残されています。多分こういういお店が非常にに盛んだった頃には こんなものが貴重な資料になるとはとても当時の人たちは思わなかったんだろうと思いますがあのそうやって取っておくことによって非常に貴重な資料になるっていうのはあの日常生活の中でよくあることだろうと思います。であの下の方にあの「スチューデントミリタリーディスカウントで」で学生さんとか兵隊さんはちょっとあの割引するよというようなのもあのサンフランシスコらしいこの「ミリタリーのディスカウント」というのはそういう「軍港としてのサンフランシスコ」。 を背景にしす。でこれはあのそういう楽しみとはまた別のものであのフロアの一部にちょっとした机高めの机のような展示台のようなものがありましてその展示台にあの白いパネルで、えー、こういうマス目を切って赤い印がつけられています。 これ実はサンフランシスコのカストロ通り周辺の地図市街図なんですがこれ何かっていうとマップ・オブ・アンチ・ゲイ・アソールツサンフランシスコっていうのでゲイの人々があのいわゆるヘイトクライム「ホモのくせに」みたいな感じで殴られたりまあけがを負わされたりある時には命を落とさざるを得なかったり。いつ ど こ, でえっと、どこで行われたかというのがこれ1979年から1980年1年ちょいの間にこれだけの犯罪がヘイトクライムが起こっていたというのがマッピングしてあるものです。これはなかなか自分が歩いてきたところもそうじゃんというような感じでしたでこうやってあのスローガンが書かれているんですけれどもこのスローガンというのも「えー、私たちの手紙は焼かれ」。 えー、名前は削除されで本は検閲されで好きだとか言っちゃいけないつまり私たちの存在そのものが否定されたんだ否定されているんだこれこういう標語自体がどっから出てきてるかっていうとその当時のゲイの人たちの、えー、活動の中で作られた。 ビラですねフ ラ, イヤーフライヤーの中に書かれていた言葉をこうやって大きくあの壁に書いています。でので歴史的に残されれててきたものがあのがうまく展示の中で使われているなとい う, ふうに思いました。でそれをあの見方によってはある種のプロパガンダだプロパガンダだというふうにあの見る見方も可能だと思いますその辺はあのバランスがねなかなか大変なんだよというふうにあの笑っていましたけれどもあのそういうふうに見る人もいなかはないと。 いうふうに言っておられました。